自殺した人の目をつかまかれてきた血まみれせいら、ノルケイのせいと、たちまち心ここはネットの意識危ないですから離れてください、そのセリフが集合の合図なのにな、我が騒ぎしたやつらがアホみたいに飛びまくった、それがアルフルトにいれるあのつの何度も